このサイトはためになる。科学論文ベースの教養講座、ここため。今回は、歩くスピードが遅い人は脳も体も老けているので注意すべきということでお伝えしていきます。今回は、2019年のデューク大学などの研究を紹介していきます。デューク大学などの研究では、904人の男女を対象に調査を行いました。 どのような調査だったかというと全員が生まれた年から1年ごとに全員の歩行スピードや認知機能を調べましたそして全員が45歳前後になった時点で脳のスキャンを行いました上記の2点を長い時間かけて観察を続けた研究となっていますその結果分かったのは40歳以上になって歩くスピードが遅い人は 脳も体も老けているという結果でした歩くスピードが遅いというのは具体的な数字で言うとですね1 1.3m 秒間ででを 下, 下回るレベルでしたなのでまずはご自身のレベルがそれよりも遅くないかどうか注意してみてくださいねでは具体的に衰えていると言ってもどのような症状なのか気になる と思いますので紹介します主に6つの点で衰退していました1つ目は筋力が低かったです2つ目は体のバランスを取れなくなっていました3つ目は内臓の劣化が激しかったですこれは肺が悪くなっていて免疫システムも乱れていました4つ目は見た目の老け方もひどくなっていました5つ目は 脳が小さくなっていました最後6つ目は IQ も低くなっていました。ということでですね以上の6つの点で歩くスピードが遅い人はとても非常に悪い結果になってしまったということです。ちなみに他の研究事例も見てみたりすると歩くスピードが遅くなるとメンタルを病んでいることが多いよとかネガティブな思考の人は歩くスピードが遅いよ というような事例も出ています。つまり、このことからも歩行スピードは心にも影響しているし、体にも影響している可能性が非常に高いということが考えられますね。もちろん、今回の結果は歩行スピードが遅いのが問題になっているわけであって、反対に歩行スピードが速ければ優れているとか、健康であるという結論にはなっていないので注意が必要です。 ひとまず、今回の研究結果から分かるのは歩くスピードが遅くなったら注意しなければいけないよということでした皆さんの歩行スピードは速いでしょうか遅いでしょうか気になる方は自分の歩くスピードを調べてみてくださいねそれでは今回のまとめです。歩くスピードがが遅いいい人は、脳も体も体老けている可能性が高でです。1 1.3m 秒間で以下なら注意しましまょう。